皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月22日、今週のエピソード依頼帳に、大富豪のお題が来ています。今週は水曜日から、第3回大富豪決定戦、ダークドレアム杯が始まりますので、しばらく大富豪をやっていない人は、予行演習しておいた方がいいかもしれませんね。ここに3つの支流の攻撃があります。 今月の天の日でもらったカードの消化という目的もありましたが、ようやくこのアクセサリーを完成させるために重い腰を上げることにしました。最初は魔剣士で行こうと思っていたのですが、全然誘われないので旅芸人で行くことにしました。今の主流は、旅芸人が3人と僧侶1人の構成が大人気らしいです。3回やって3回ともそのパーティー構成で誘われました。